はい、お, はございますおはようございます。頑張りましょう。頑張りましょう。藤井さん、駆けつけてくれてます。頑張りましょう、ね。頑張りましょう。体力的に大丈夫ですか。はい、大丈夫 で, す, 丈夫で す, す。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の大学の先輩でもあります。はい、はよろしくお願いします。それでは、マイクを。はい。え、おはようございます。代々木公園の駅頭におきまして、朝のご挨拶をさせていただいております。 えー、渋谷区長候補の鈴木哲次、鈴木哲次でございます。今日は、えー、自民党の、えー、議会議員の公認候補藤井隆、藤井隆さんとともに、えー、ご挨拶をさせていただいております。おはようございます。区長候補の鈴木哲次でございます。区長候補の鈴木哲次でございます。渋谷を安全安心な街にしてまいります。避難所の環境水準をしっかりと向上してまいります。おはようございます。 区長候補の鈴木哲司、鈴木哲司でござ い, ま す, います。今日は自民党の区議会議員、公認候補、藤井隆雄さん、藤井隆雄さんとともにご挨拶をさせていただいております。おはようございます。区長候補の鈴木哲司でございます。自民党渋谷総支部の推薦、鈴木哲司、鈴木哲司でございます。渋谷を安全、安心な街にしてまいります。おはようございます。区長候補の鈴木哲司でございます。おはようございます。 区長候補の鈴木哲二でございます。今日は自民党の公認候補藤井隆さん、藤井隆とともにご挨拶をさせていただきます。おはようございます。区長候補の鈴木哲二でございます。行政サービスナンバーワンの渋谷を取り戻してまいります。おはようございます。いっらっしゃいませ。おはようございます。今日は自民党の藤井隆、藤井隆区議公認候補とともにご挨拶をさせていただいております。 おはようございます。自自自民民民党党党ののののの区区長長候候候補、補補渋谷総支部推薦の区長候補の鈴木哲次でごごごござざざいいいいいまままます。す。す。す。おおおははよようう公認藤藤井藤井隆隆を、共々にご挨拶をさせててただり 地長候補の鈴木哲司でございます。自民党渋谷総支部推薦鈴木哲司鈴木哲司でございます。自民党公認の区議候補藤井隆夫、藤井隆も共もに朝のご挨拶をさせていただいております。はい、おはようございます。区長区議しっかりと連携して、渋谷を地民党のに足ついた政策で渋谷を前に進めてまいります。おはようございます。い, すいっらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。 自民党渋谷総総支部推薦鈴木哲司、鈴木哲司、自民党公認の区議候補藤井隆夫藤井隆夫ともどもにご挨拶をさせていただいておりますおはようございますいらっしゃいませ区長候補の鈴木哲司、鈴木哲司でございますいってらっしゃいませおはようございます演説はライブするのですかと、えー、代々木公園駅は激戦区ですねでなのでちょっと演説が欲しいみたいです よろしくお願いしま す, ますはいはございますございます渋谷の問題についてですね、えー、本当にたくさんの声を、えー、該当しておりますってそして、えー、組の皆様から声をお聞きいたしますまず渋谷はですね外向きの政策外向きの政策でカタカナ文字が多いカタカナ文字が多いどういう政策をしているのかわからないこういった声をよくお聞きします 私は分かりやすい政治をぜひ心がけていきたいこのように思っております区長候補の鈴木哲次鈴木哲次でございます今日は自民党の公認の区議候補藤井隆、男藤井隆とも共もにご挨拶をさせていただいております渋谷をしっかりと災害に強い区にしてまい女性専用のトイレ問題これは非常に大きな問題になっていますが災害時に公衆トイレがどうなるかという想定を考えますと やはり今のトイレでは絶対無理だと絶対災害には耐えられない私はこのように思っておりますしっかりと女性専用のトイレを作るこういったことで災害対策をしっかりしてまいりたいこのように思っております皆さんの命を守れる区長として活躍をしてまいりますお は, ようおはようございますいってらっしゃいませ健全財政でありますやはり税の流れをしっかりと区民に流すこういった 行政を進めてまいりたい。大規 模, 規模大規模企業重視、こういった政策を改めていかなければいけないというふうに思っております。おはようございます。副町候補の鈴木哲司でございます。副町候補の鈴木哲司でございます。え今日はえ藤井隆さん、藤井隆さん、自民党のえ公認の候補区議候補の藤井隆さんとともにご挨拶をさせていただいております。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます 学校給食費、今ですね、えー、非常に話題になっておりますが、私は学校給食費の無償化を推進してまいりま す, はうございます、やはりお腹いっぱい食べさせてあげる、これくらいのことはですね、やはりしっかり行政がしてあげる必要があるというふうに思います、お腹を空いて、やはり貧困の児童や子どもがいると、こういった家庭環境にあるということもよく知っております。 こういった環境を改善すべく、学校給食費の無償化、これはしっかりとお約束をいたします。えー、区長候補の鈴木哲司でございます、えー。自民党の渋谷総支部推薦、えー、鈴木哲司でございます。ありがとうございます。今日は自民党公認の藤井隆夫、藤井隆夫さんとご挨拶に、えー、伺っております。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。自民党渋谷総支部推薦。 市長候補の あ, りありがとうございます。ご声援ありがとうございます。自民党渋谷総支部推薦、区長候補の鈴木哲司。鈴木哲司でございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。ございます。いっらっしゃいませございます。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。おはようございます。 え通勤の時間中え、皆様方にはお騒がせをいたしております。え代々木公園の駅駅頭におきまして ご, まご挨拶をさせていただいております。え町会にある防災倉庫え、この備蓄品は物足りない。ありがとうございます。ますえこれこんなような状況備蓄品では災害に耐えられない。こんな声もお聞きしております。防災倉庫を増やす、こういった政策も進めてまいります。おはようございます。 区長候補の鈴木哲次鈴木哲次でございます今日は自民党の、えー、区議公認候補藤井貴雄藤井貴雄ともにご挨拶をしております渋谷区長候補の鈴木哲次でございます自民党渋谷総支部推薦、えー、区長候補の鈴木哲次でございますおはようございますいらっしゃいませ自民党の渋谷総支部推薦区長候補の鈴木哲次でございます渋谷を しっかりと取り戻してまいります行政サービスナンバーワンの街にしてまいります10年前渋谷区は3つの部分において分野においてメディアにおいて行政サービスナンバーワンと評価された時代がありました10年を経過する今日果たして渋谷の行政サービスの質はいかがでしょうか3つの部門というのは地域防災力福祉そして子育てしやすい街 この3つが評価されて行政サービスナンバーワンという時代がありましたこういった行政サービスの質に再び渋谷を取り戻してまいるそのためには、えー、区長候補の鈴木哲二鈴木哲二区議は自民党公認の藤井隆夫藤井隆夫ともにしっかりと区政区議会に押し上げていただきますようよ ろ, すよろしくお願いいたしまますすおはよううごござざいいありがとうございます 通勤・通学の皆様、今日うも一日お元気でいってらっしゃいませ。 渋谷区ででは今学校のの建て替えのプロジェクトが進んおおりま す, おはようございます向こう20年先のプロジェクトでございますけれどもこのまま拙速に進めるのではなくてもう少し丁寧な議論をして学校をしっかり作っていくプランを立てる必要があると考えておりますおはようございます先進国で体育館を避難所に使っているような国は日本ぐらいしかありません 体育館の設計をしっかりと避難所に転用できるような視点でしっかり防災対策を図っていくこのようなことをしっかりとやってまいりたいこのように思っておりますおはようございます自民党渋谷総支部推薦鈴木哲司区長候補の鈴木哲司でございますいってらっしゃいませまた区議候補の自民党公認藤井貴男藤井貴男でございますおはようございます区長候補の鈴木哲司でございます 区長候補の鈴木哲司でございます。いってらっしゃいませいってらっしゃいませ、はい、今日は自民党の公認区議候補藤井隆さんが来ております。は い, い。はい。記念撮影しておりますね。はい。後ろ来ま す, ま, す、えー、ます。おはようございます。おはようございます。区長候補の鈴木哲司でございます。おはようございます。おはようございます。あり が, う ご, ありがうございます。いっらっしゃいませ 自民党の公認区議候補藤井貴夫、藤井貴夫、そして区長には自民党渋谷総支部推薦鈴木哲次鈴木哲次をよろしくお願いいたします行政サービスナンバーワンだった時代をしっかりと取り戻してまいります町会や商店街を大切にするこういった税の使い方をしてまいりまますすおおははよよううごござざいいます。おはようございます いらっしゃいませ。区長候補の鈴木哲でございます。ありがとうございます。励みになります。勇気をいただきました。おはようございます。ありがとうございます。ございます。区長候補の鈴木哲でございます。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。区長候補の鈴木哲でございます。自民党渋谷総支部推薦鈴木哲次、区議、は自民党公認候補藤井隆夫、藤井隆夫、何卒よろしくお願い申し上げます。おはようございます。 いらっしゃいませ。ありがとうございます。通勤通学の皆様、何卒お気をつけて、行ってらっしゃいませおいま。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。ございます。ここでマイクをですね、藤井隆夫さんに代わります。皆様、おはようございます。私は渋谷区議会議員候補、自民党公認の藤井隆夫でございます、えー。今朝は区長候補の鈴木哲次事務所の前から。 鈴木哲司本人と一緒になって、皆様に朝のご挨拶させていただいております。うるさくなっちゃうとんで、はい、はい、今日国候補もね、何名が来ておりますが。私は自民党の後任、藤井隆でございます。鈴木哲司、こちらは渋谷区の自民党の推薦でございます。しっかりと国とつながるのは自民党でございます。私ども藤井隆夫、鈴木哲司は。 一緒になっってて渋谷区政ししかりと運営してまいりますますた国とのしっかりとしたパイプがございますので鈴木哲二区長候補と区議候補藤井貴夫しっかりと連携して渋谷区を健全なものにしてまいりますまた安全安心こちらの方しっかりと鈴木哲二取り組んでございます自民党公認渋谷区議会議員候補藤井貴夫と 区長候補渋谷区の自民党推薦の鈴木哲次でございますこちらはしっかり鈴木哲次自民党と連携が取れておりますこの鈴木候補皆様で押し上げてしっかりと渋谷区政国とパイプをしっかりと持った渋谷区政を作って参りたいと思います私は自民党公認渋谷区議会議員候補の藤井貴男でございます しっかりとした国とのパイプがございますこちらの鈴木哲次区長候補こちらは渋谷区の自民党推薦ということでございますからしっかりと国とのパイプございますこちらの渋谷区を健全なものにそして安全安心なものにしていけるのは鈴木哲次また国候補藤井隆男でございます渋谷を取り戻す 新しい区長を作る会鈴木哲次立ち上がりました自民党渋谷区の推薦でございます鈴木哲次ぜひとも皆様覚えて帰ってくださいまた昨日から期日前投票も始まっております<笑>今度の日曜日投票日ではございますがぜひとも鈴木哲次藤井隆をよろしくお願いいたしますあ藤井さん 藤井さんも頑張ってくださいというコメントが来ました、はい、ありがとうございます喉が痛くな、はい、ちっちゃいます<笑>はい、はい、あの議員候補は皆さんあの喉酷使しますのであの皆さん喉が痛むようなのでえ、それぞれ交代して行っております<笑>え、皆様おはようございますえー、代々木公園駅のえ、駅頭におきまして途中よりご挨拶をさせていただいておりますえー、渋谷区長候補の鈴木哲司鈴木哲司でございます 今日は自民党の公認の区議候補藤井隆雄さん共々にご挨拶をさせていただいております私は命と向き合う渋谷区ということで全ての政策においてまず命をしっかりと大切にするこういった政策をしっかりと進めてまいります学校安全対策の一つとしてこれは区独自でできることではありませんが電柱の地中化これを訴えておりますこれは地震のみならず子どもの下工事に 電柱にです、ね、子供が挟まれて亡くなるこういった交通事故を私は救命救急センターでたくさん見てまいりましたえ電柱があることによって致死率が10倍に上がると言われているんですねこういった街に潜む危険こういった危険をしっかりと、えー、見つけてそれを改善していくおはようございますそして子供の命をしっかりと守る政治をしっかりと執り行っていきたいなと。 このように思っております。区は違うけど応援してるよってコメント。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、渋谷総支部推薦、えー、自民党の、えー、自民党渋谷総支部推薦の鈴木哲治鈴木哲治でございます。命を守る区長、災害に強い区長、こういった区長を目指してまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。ます自民党渋谷総支部推薦鈴木哲治鈴木哲治でございます。 おはようございます。おはようございます。おはようございます。命に向き合う渋谷区災害に強い区長、こういった区長を目指してまいります。おはようございます。行ってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。区長候補の鈴木哲司でございます。教育の問題、いじめ問題のゼロ、えー、区長部局に観察家を置いてしっかりと。 教育委員会主導の主導のの限界がありますこれは行政的アプローチ、法的アプローチをしっかりして子供の命を守っていくそして、えー、ワクチン対策ですがこれに対しては、えー、いろいろ賛否両論があります科学的にも意見が分かれておりますしっかりと今後の人類のため今後の感染症のためにおはようございます、おはようございます、いってらっしゃいませ。 そしてワクチンのロット番号をしっかり記入してそしてこれを科学的に 検, 挙検証していくこういったことを行っていきたいこのように思っておりますまた災害対策でありますけれどもえこれについては私救急救命士の視点を持っておはようございます、いってらっしゃいませ渋谷区長候補の鈴木でございますえ避難所え、防災対策こういったものにはしっかり力を入れていきたい。 これは私が救急救命士の経験がございます。東日本大震災にも派遣されました。また、新潟の中越沖地震にも派遣されております。こういった経験を活かして、渋谷の街を安全安心な街にしてまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございますス。スマイルって書いてあります。うん、区, 区長候補の鈴木哲司でございます。よろしくお願いいたします。ます自民党渋谷総支部推薦でございます。 今日は自民党の公認の区議候補藤井隆雄さんともどもにご挨拶をさせていただいておりますおはようございま す, います渋谷をしっかりと災害に強い町にしてまいります危機管理対策昨年サイバーテロがありましたこれに対してはしっかりサイバーセキュリティを講じて詳細な区民の個人情報をしっかり守っていくこういった対策をしっかり行っていきたいまた教育いじめ対策これに関しては 観察家という家を設けてしっかり子どもの市を守っていく自民党渋谷総支部推薦の区長候補の鈴木哲次鈴木哲次でございます今日は自民党の公認区位候補藤井隆を藤井隆もともに朝のご挨拶をさせていただいております健康格差対策私の大学での研究テーマは所得における病気の因果関係という論文を書いております 低所得者にやはり一定の地域低所得者が疾患が多いというようなことが明らかになっていますこういったやはり健康格差をどう埋めていくかこれは行政の大きな役割だというふうに思っておりますおはようございます区長候補の鈴木哲次でございます渋谷を行政サービスナンバーワンだった時代にしっかりと取り戻してまいりますここでマイクを藤井隆夫の方に変わらせていただきます はい、えー、マイクありました自民党公認渋谷区議会議員候補の藤井貴夫でございます今朝は区長候補の鈴木哲次の事務所の前から本人と一緒にご挨拶させていただいておりま す, いいす、ねえー、私は自民党の公認候補でございますがこちらの鈴木哲次、えー、渋谷区の自民党推薦でございます 自民党は皆様ご存じのように国としっかりと連携が取れております私の叔父は小渕恵三という元総理大臣だったんですけれどもこの頃も非常に経済危機ございまして証券会社が潰れたりですねそういうこともありました今はコロナ禍の中でこれから日本を取り戻さなきゃいけないところでございますまずは渋谷から元気に していかななければなりません鈴木哲二候補と一緒にありがとうございます渋谷区をまず健全な状態に立ち戻して日本全体を元気にできるように頑張ってまいりたいと思っております私は自民党公認でございます鈴木哲二候補と一緒になって渋谷区を取り戻す一生懸命区民の皆様のお声を区政に反映させてまた 渋谷区が元気になるようにさらには日本が全部元気になるようにですね鈴木候補と一緒に頑張ってまいりたく思っております鈴木候補は安全安心こちらの方を非常に力を入れております災害が起こった時にしっかりとした対策ができる区長候補は鈴木哲次でございます 私自民党公認の藤井貴雄も即戦力として鈴木哲二と一緒になりながら渋谷区政進めてまいりたく思っておりますぜひとも皆様のお力で区長候補鈴木哲二区議会議員候補自民党公認藤井貴雄ともども応援をしていただきたくお願い申し上げます 区長は鈴木区議は藤井でぜひとも皆様のお力をお借りしまして不正に押し上げていただきたい自民党の公認でございます私は自民党公認、渋谷区議会議員候補の藤井隆夫でございますこちらの鈴木哲二渋谷区自民党推薦でございますので一緒になって 国政政ととパイプがあるししっっかりりた政治を行ってまいりまいす皆様のお力をぜひともお借りして皆様のお声がしっかりと国政に届くまた国政に届くしっかりとしたパイプを持った国政を行ってまいれるのは鈴木哲、また国議候補は藤井貴夫でございます。 自民党の公認でございます。自民党公認渋谷区議会区議候補の藤井隆夫と。市長候補。ありがとうございます。ます鈴木哲司でございます。ぜひとも鈴木哲司。鈴木哲司ですね。皆様のお力で藤井隆夫ともども。政府に押し上げていただきたい。自民党公認藤井隆夫と鈴木哲司でございます。一緒になりながら。しっかりとした渋谷の安全安心。 こちらを取り組んでまいりますぜひとも皆様よろしくお願いいたしますこれこちらでもう一度候補に帰りますえ皆様おはようございます渋谷区長候補の鈴木哲司鈴木哲司でございます代々木公園の駅頭をお借りいたしまして皆様方に朝のご挨拶をさせていただいております渋谷区長候補の鈴木哲司でございます 渋渋渋渋谷谷谷谷区区長長候候補補の、のの鈴鈴鈴鈴鈴木木木木木哲哲哲哲哲自自ででごござざいいいまままますすす民民党党総総支支部部推推薦薦としてて頑張ってまいりますよろしくお願い申し上げます。 今日は自民党の公認区議、藤井隆夫さんとともにご挨拶に伺っております。おはようございます。いってらっしゃいませおはようございます。いってらっしゃいませ、おはようございます。自民党渋谷総支部推薦鈴木哲司、鈴木哲司でございます。自民党公認の藤井隆夫、藤井隆夫共々にしっかりと手を組んで。 国とパイプをしっかりとつなげて、そして、えー、渋谷を蘇らせる、はい。おはようございます。いってらっしゃいませ。長候補の鈴木哲でございます。コメントが絶対鈴木さんがいいなということです、はい。ありがとうございます。勇気づけられました。頑張ります。渋谷を取り戻します。しっかり区長区議しっかりと連携して渋谷を取り戻してまいります。おはようございます。おはようございます。行ってらっしゃいませ。おはようございます。今の渋谷はどうでしょうか。うえー、横文字だらけの。 えー、わけのわからない政策が、えー、はびこっております、これをわかりやすい言葉にする、これだけでも随分行政が変わってくるのではな い, ないでしょうか、しっかりとやはり言葉を日本語に戻していく、こういったことからも着手をしていきたい、このように思っておりますおはようございます。 国庁候補の鈴木哲次、鈴木哲次でご ざ, ございます。行政サービスナンバーワンだった時代にしっかりと取り戻してまいります。子育てしやすい街、これには学校給食課の無償化、学校給食の無償化をしっかりと推進をしてまいります。おはようございます。区長候補の鈴木哲次でございます。はい 子育てするには保育士さんがしっかりと定着していただけなければなりません保育士が一定の期間渋谷区で勤めた場合にはそれに対してしっかりと補助金を出してあげるそんな政策も進めてまいりますおはようございますいらっしゃいませ渋谷区長候補の鈴木哲二鈴木哲二自民党渋谷総支部推薦自民党渋谷総支部推薦でございますまた区議には自民党公認の区議候補 藤井隆、藤井隆、ともに手を組んで渋谷をしっかりと行政サービスナンバーワンの街に取り戻してまいります。おはようございます。いらっしゃいませ。渋谷をしっかりと取り戻してまいります。鈴木哲也でございます。区長候補の鈴木哲也でございます。学校安全対策として公立学校に警察の OB を配置してしっかりと安全を守っていく。 子どもの命を守っていく、こういった政策を進めてまいりたいと思います。自民党渋谷総支部推薦、区長候補の鈴木哲司、鈴木哲司でございます。区議候補、自民党公認の藤井隆雄、藤井隆雄ともにえ手をしっかりと組んで、区政を前へ前へと進めてまいります。自民党渋谷総支部推薦、区長候補の鈴木哲司でございます。どうぞ行ってらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おはようございます。 いらっしゃいませ。給食の無償化お願いします。学校給食の無償化、そうです。子どもが安全安心に暮らせるそんな環境を作る。給食の無償化はしっかりと推進をしてまいります。おはようございます。ゴミの有料化これについては今のところ現状維持反対でございます。無償化を維持します。いずれは、えー、有料化の時代が来るやもしれませんが、その際には丁寧に議論を重ねて行っていく。今。 ゴミの有料化をするのは非常に拙速であると思っています。しっかりとした議論をしながら進めてまいります。おはようございます。自民党、千葉総支部推薦、区長候補の鈴木哲司、鈴木哲司でございます。どうぞ通勤通学、いってらっしゃいありがとうございます。ありがとうございます。大きな援をいただきました。ありがとうございます。区長頑張ってというご声援をいただきました。 ぜひ頑張らせていただきます渋谷のために渋谷をしっかりと取り戻すために一汗をかかせていただきますえ自民党公認の区議候補は藤井隆夫、藤井隆夫、渋谷の街をくまなく歩いて皆様方に訴えております藤井隆夫、鈴木哲筋ともどもに区長、区議連携をして渋谷をしっかりと取り戻してまいるそんな思いで今日は訴えさせていただいておりますおはようございます。 えー、自民党渋谷総支部推薦鈴木哲司鈴木哲司でございますおはようございますいらっしゃいませんいらっしゃいませ自民党がとうございますあと1分ですはいござ、はいますおはようございま す, います自民党渋谷総支部推薦鈴木哲司鈴木哲司でございます今日は自民党の区議公認候補鈴木藤井隆夫藤井隆夫共もにご挨拶をさせていただきました え代々木公園駅そして代々木八幡駅のえこの駅頭におきまして朝のご挨拶をさせていただいておりま す, ります本当にお騒がせをいたしておりま す, りうますえどうか選挙戦も徐々に終盤に近づいてまいってまいりま す, ありといますできとも区長候補には鈴木哲次、鈴木哲次そして区議候補には藤井隆、雄、藤井隆、雄何卒よろしくお願いいたしますどうもよろしくお願いいたします